皆さんこんにちは。成沢博之です。先ほど、安倍総理から緊急事態を宣言する、えー、記者会見がありましたけども、大変なことになりましたね。この1個前の動画投稿したのは、実は5日前なんですよ。結構、コンスタンスに動画投稿していこうかなと思ってたんですけども、前回の動画を投稿し始めた、した後からですね、結構、 情勢というかそういうのがだいぶ変わってきて、えー、自分がやりたかったのはやっぱその撮影現場に行って撮影しているところを実際操作とか、えー、を見せながら現場感のある動画をお届けしたいなというふうに考えていたんですけどもだんだんとですねその自粛ムードが高まってきてるじゃないですか。でえーっと 外出イコール悪というか、えー、ちょっと言い過ぎかもしれないですけどなんかそういう風に感じ取れるような空気にもなってきてた気がしてなかなか自分のやりたいことができずにいましたでまあそんな中でも、えー、やっぱり今ねその私の周囲の方々からもすごく今が大変だつらいですっていうお話を聞くことが多くて そういった、えー、ことが目立ってくるとやっぱりつ、まあ、辛いなというかなんとかこの時代が収束してほしいなという方に思うんですけどもひとまず今は、まあ、みんなで外出を控えてね我慢するしかないというのがありますのでなんとかこの場を乗り切って、えー、元の生活に戻れるように一刻も早く元の生活に戻れるように。 みんなで力を協力し合いながら。この困難に立ち向かって行かなきゃいけないんだなという風に思ってます。まあ、実際私も何ができるわけでもなくて、本当に家にいることしかできないんですけど、えー、せめてね。その皆さんのその退屈しのぎでもいいですし。し、えー、ちょっとでもね。心にゆとりが生まれるようにですね。私のまあ動画を。お届けできたらなっていう風うに。 今は考えています。なので、今日はこうやって自宅で収録することを決意いたしました。暖かく見守っていただければなと思います。というわけでですね、えー、状況何も変わりませんが、えー、前向きにポジティブに明るく、ちょっとでもなっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、では、えー、と今日の動画の内容に移らせていただきますが、えー ここまで3つ動画を実は投稿させていただきます。私のチャンネル、昔の私の音楽活動も全部入っているので、ちょっとめんどくさいんですけど、ここ直近の3つ動画を投稿したものがですね、まず1つ目が、ウェルカムトゥーザタイムラプスワールドっていう作品ですね。タイムラプスとリアルタイムの動画を混ぜた作品を投稿させていただきました。で、2つ目が、えー、イルバドの春っていう動画作品ですね。 で3つ目が先日、えー、直近で投稿した、えー、冬景色の中のタイムラフ撮影の機材とか撮影風景とかをまとめたものこの3つを投稿させていただきましたであの1つ目の動画作品はですねやっぱりみんなに、えー、このチャンネルのことを知ってもらおうと思ってすごいなんか楽しそうなことやってるなっていうのを伝えたくてまあああいうふうに、えー、動画を作ったんですけど も, も私は、まあ、音楽も作っていて えー、音楽はまあ楽しくやろうっていうふうに内意識でこうやったらなんかパフィエム調に今回はなったんですけどね、えー、でま あ, あの実際私がこう撮影しながらなんかこう自撮りしたやつとかがあったのでそういうのを織り交ぜながら、えー、そのビフォーアフター撮影風景と撮影した後の結果のタイムラプスっていうのをこう比較して見れるような感じで以上作ったものが、まあ、あの作品になります 2つ目は通常の動画作品なんですけど私フジビルムさんのアカデミー X っていう講座セミナーがありましてそこでえっ、ー、と、まあ、月に、えー、何ヶ月になんか1回かとかのペースで、えー、講師を担当させていただいてるんですけども、えー、今年からですね動画もやることになりましたで動画は基本的にはま初心者向けのセミナー私も勉強中の身なので初心者向けのセミナーっていうことになるんですけども えー、自分のその動画作品というのがなかったので、まあ、それ、あれをアップさせていただいたんですよね。で、あれに関しては、あのー、まあ、今後も私、ちょいちょい動画作品投稿させていただきます。えー、自分の勉強も含めてですね。なので、えー、そこは温かく見守っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。で、3つ目が、先日の、えー、現場感のある動画ですね。えー、ああいうのを や, やりたかったんですよね。なんですが、えー、今日はですね、まあ、ご自宅、 ご 自, 宅じゃないな自宅から、えー、お届けしてますのでひとまずその最初のウェルカムトゥザ・タイムラプスワールドっていう作品を見ながらタイムラプスについてちょっとお話ししようと思いますひとえにタイムラプスといっても、まあ、初めて見る方もいらっしゃいますし、えー、タイムラプスもやってるよっていう方もいらっしゃる、まあ、いろんな人がいらっしゃると思うんですけど、まあ、ざっくりとですねタイムラプスってどういう種類があるのかなっていうのを説明しようと思います 私このチャンネルでいろいろ配信したいのが、まあ、タイムラプスの情報だけじゃなくて成形写真や天体写真とか、あのーまあ、機材の情報とかもお伝えしたいなと思ってるんですけどもひとまず最初はタイムラプスから切り口が入ったので引き続き今日も、えー、タイムラプスでお話しさせていただきたいなと思います、えー、タイムラプスってまず何かっていうとですねタイムラプスっていうのは時間の経過を表す言葉です で、えー、まあ、例えばですね、こう、2時間、3時間の雲の動きとか、光と影のこう、動きとか、星空の動きとか、えー、そういうのを数秒に圧縮できるっていうのが、えー、タイムラプスの特徴で、普通に生活して見ていたんじゃわからない変化が、もう如実にわかるっていうのがタイムラプスの一番かっこいいところですね、この時間の変化。なので、 時間の経過が伝わらないタイムラプスっていうのはタイムラプスにならないので普通に動画で撮った方がいいことになるんですけどもこのいかにそのタイムラプス感というか時間の経過を出すために何を被写体とするのかっていうのが大事で面白いところになっていくんですけども基本的な撮影技法はコマ撮りですねえインターバル撮影例えば5秒とか10秒とか30秒おきにこう1枚ずつ写真を撮っていって それれで動画ににすするという流れになりますで大体1秒に対して、まあ、30枚ぐらい写真を使っていて、えー、1秒で30枚ですから5秒の動画を作りたい場合は150枚撮影する必要があるんですけど写真をたくさん撮るジャンルになりますよく聞かれるのが動画を撮ってそれを早送りすればタイムラプスなんじゃないですかって言われるんですよねその通りなんですよなんですけど動画だとデータ量がめちゃめちゃ半端ない データ量になっちゃうんですね。それこそ、数分ならいいですけど、それこそ3時間撮って、それ全部早送りするってすごく効率悪いですし、データ量も多くなっちゃうので、管理が大変なんですよ。それだったら、写真で撮っちゃえばっていうのが、えー、タイムラプスなんですね。なので基本的には、えー、カメラで撮ったものがタイムラプスになりますし、えー、星空とか、えー、そういったタイムラプスの動画になりますと、 スローシャッターですね、えー、光をたくさん取り込む一眼カメラならではの機能を使ってのタイムラプスなので、えー、一眼カメラじゃないと表現できないタイムラプスっていうのは結構あるんですね星空だけに限らずこう滝の川の流れですねがこう何ていうかスローシャッターで均一化されたような感じのタイムラプスとか、えー、一眼カメラで表現できるっていうことですねでこのタイムラプスなんですけど非常に最近カジュアルになってきました えー、スマートフォン私が使っている iPhone でもタイムラプスっていう機能がありますし、えー、SNS とか TikTok とかねインスタとかそうですけどそういったものの中で結構流行ってるよく見るのがあの学生さんが自分が勉強しているところをタイムラプスでアップしてたりとかあとは絵を描いてる人が、えー、こう筆を一からつけてから絵が完成するまでをタイムラプスで撮ってたりとかかっこいいんですよねすごく身近なところにタイムラプスっていうのが 浸透してきてるなというふうに感じます。で、プロ向けというか、ちょっともうちょっとハイエンドなら目線で見ると、オリンピックに見えて 8K とか、えーまあ、16K なんてことも出てきますけど、えー、動画の画素数がどんどん増えてるんですね、えー。一般家庭であるハイビジョン、HD 画質と言われるものですね。それはだたい200万画素。で、次 4K。 まあ、今 4K にどんどんなってきますけど 4K が800万画素なんですねで、えー、と 8K が3300万画素だったかなになるんですよなので 8K のモニターとか、えー、テレビが仮にあったとして、まあ、それに映像を流すためにやっぱり 8K の映像が必要なんですけども 8K を表現できるビデオカメラっていうのがまだまだ高いし少ないんですよね、まあ、その中、えー、カメラのタイムラプスであれば3300万画素以上あれば でできちゃうんですよ、えー、限られた機種になりますけど、えー、ニコンの、えー、D850Z7 とか、えー、ソニーの α7R4、えー、それからフジフィルムさんの GFX などなどですねそういう、えー、画素数が3300万画素以上あればいいのかなギリギリペンタックスの K1 マーク2が。 まあ、それに該当すするようなな感じなんですけども、えー、ちょっと画素数が多いのが、えー、特徴でまあ限られてくるんですよね、えー、去年の年末ぐらいからですかねその 8K の素材のお話っていうのが結構増えてきてて、えー、私もいくつかその 8K 素材を持ってたので、えー、そういうのを提供させていただいたりっていうのがあったんですけども、まあ、そういうハイエナの目線でも、えー、最先端の映像技術を生かすツールとしてタイムラプスというのが 人気になってきてきいる感じですね、はいでえー、と今日はですねその先日投稿させていただいた「ウェルカム・トゥ・ザ・タイムラプスワールド」をひとえにタイムラプスといってもどんな種類のタイムラプスのがあるのかなっていうのを、えー、ここから説明していきたいなと思います。